日本の芸能界はえっ、ー、とまあ草野球レベル韓国の芸能界は、まあ、プロ野球レベルあちょっと待ってこれちょっとね私全然納得できない言っいて言って自信満々の韓国代表に対しこの後マツコが今の k p o p に疑問を投げかける結局は私ね k p o p とか見てると、はいはい アメリリカのパクリにしか見えないで、えー、と世界で通用するってさっきからずっと言ってるけど、うん、その世界っていうのはどこを指してるの、はい、っていうねういやちょっと待ってよおうおうだから<笑>アジアの同じような顔したところでアメリカの模倣品をやってキャーキャー言われるのが世界の市場だと思われてるんでしたらそれで結構ですけれどもおっしゃる通りなんです先ほど先生ちょっとお話ししてましたけども日本の芸能界をちょっとだけトリエスしたことあったんですよでもね、うん、それがダメだったことに気づ かだからダメっていうのはったそれはダメの理由をまず説明してから言いなさいよ世の中に出てけなかったってこと世の中っていうのはどこの話をしてるんですか先ほどおっしゃったように米国の市場に今 K-POP は上陸したんですよ上陸しただけでしょその前に EU で今ファンがついていて産業ってい EU ってまた大雑把に言うわね 正確に言うとまた EU の中でもちょっと微妙な国が出てきたな<笑>そこにケチをつけるな<笑>いい<笑><笑>中国にアジアから、えっと、EU に行きそれから北米最後エンターテインメント最強の地に今降り立ってるんですよ j p o p はそこまですら行けてないっていうか行こうとしてないもんそれはそ アメリカで評価されることが全てなのあなたたちは全てではないテ−ポップチャートがビルボードで出ることが成功なのマコさんさそしたら、うん、今日本がレディー・ガーバーにめっちゃハマってるじゃないですか、うん、それはのどういうことなんですかいやいいじゃないだか ら, だか ら, だからあなたたちの国のやつもちゃんと受け入れてやってんじゃないですだからすべてさそれでいいじゃない の, <笑>何で の, <笑>世界の文化を受け入れて<笑> 아그네스타아그네스타 韓国はやっぱり 3, 3つの国の中で一番人口が少ないんですよね、はい、で国もやっぱりちっちゃいので、国だけで受けてもマーケットがちっちゃすぎる、だから日本とかアメリカとか EU とか出ていかなきゃいけないで、そうすると、国際的に認められるような基準をやっぱり持っていかなければ生き残れないということなので、だから結構やっぱり、うん、最初から見てるところが違うんだと、マツコさんはね、アグネスシャンさんの爪の赤飲んでね、あのちょっとロジカルになったほがいいんです シ<笑>グ<笑>キャラだけじゃそんなあんたとはケンするつもりないからね<笑>まあとりあえずね韓国のタレントさんの今すごいところ聞いてますけど東さん反論があるか ら, からいや反論っていうか、はい、韓国のそういうのはコンテンツ産業を、うん、あの輸出産業にしたう国策でやってるののの国策でやってるの、ね、それはすごいと思うけど、はいまあ、じゃあ芸能って国策でやることなのかって言ってねなるね 韓国では1994年から政府が文化芸能活動の後押しを開始、コンテンツ振興委員を設立し、その年間予算はなんと400億円。K-POP や映画の海外進出を手助けして、国を挙げて反流を世界に広めているのだ。